今日は緊急で動画の方を撮っております。スタンドを忘れてしまったので少し見にくいところがあるかもしれませんがご容赦願います。今日ご紹介するのはこちらの Oddcast S40 何回もご紹介させていただいておりますけれどもこちらの実写での個別再生についてのご紹介をいたします。 今もうすでにこちら個別再生、キャスト、キャスト 2HDMI 再生しております。で、前が TVer で、後ろ回ってみたいと思うんですけれども、はい、このような形で、後ろが YouTube、前が TVer ということで、こういった組み合わせで動画を見るということが可能になっております。 で、こちら今、動画と動画なんですけれども、もちろん、こちら、今1画面表示なんですが、3画面表示で見るということも可能になります。3画面表示について見てみたいと思います。例えば、マップを見たいという場合があると思いますので、こちらのマップを押します。 そうしますと、このように Google マップが開くようになるわけなんですけれども、この状態でホーム画面を押していただいて、先ほどの TVer、こちらを押していただく。で、再生していただくと。と、まあ、いうことで、このような形で、1、2、まあ、TVer、Google マップ、そしてこちら、 YouTube ということで、こういった形で3つの、最大3つのウェブ上での視聴が可能となっているというのが、今回の Oddcast の S40 の最大の特徴になっております。しかも、まあこれはいつも通りテザリングを使って行っているんですけれども、携帯のテザリングで も, もう十分 動きもスムーズですし、特に途中で止まったりするような、まあ、そういったこともないので、快適に見ることが可能ということが言えそうです。一つ、問題として挙げられるのが、前の動画と後ろのこちらの動画なんですけれども、音声が一緒に流れてしまうという問題があります。 なので、こちらはもう S40 の今後の課題となってくるかなと思います。でもう一点、今、前と後ろで別々の3画面で動画を出しているんですが、通常の使い方を見てみたいと思います。まあ、一般的な使い方としては、前に YouTube、かつ前だけではなくて、後ろも YouTube という 使い方が一般的であったりするわけなんですけれども、前回の動画でもご紹介した通りなんですが、音声の遅延というのが少し出るというのが気になるところとしてあったり、少し音を上げて確認してみたいと思いますまますすず前ちょっと上げます26ぐらいにします。 でディスプレイオーディオの音声も上げてみますすやり方ををもうう度ご紹介していいここと思いますこちらの設定を、まあ、実際に音を大きくして、今、聞いてますけれども、特に音声の遅延によるこう見苦しさみたいなもの、そういったものは特に私としては気にならないかなっていう感じです。 前回の動画でもご紹介したんですけれども、音声が響くような、そういった音声になっているというふうにご紹介したんですけれども、実際、ノアボクシーで聞いてみても、特に音声の遅延による聞き苦しさみたいなものは、まあ、私としてはあんまりこう感じないかなとい う, というのが結論になります。もしでですすねそののがすごく気に入らなないいととうことなのであればば例えば 今これあげましたけど、どちらかを、音声をゼロにしちゃえばいいというやり方もあると思います。そうすると全く共鳴しない。での、僕の場合は、鉱石モニターからも音が出ますんで、まあ、そういうやり方で対応できるんじゃないかなということが言えるんではないかと思います。はい。ってことで、 今回はこちらの o d ド c a s t の S40。まあ、こちらの方の個別再生の機能についてのご紹介ということで Cast to トト HDMI を主に今回はご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった o ッ d c a s t AI Box のような新しいガジェットのご紹介を最近強く